アスカは今年年20周年を迎えましたいつも温かいご声援をくださる皆様にアスカ魂全開で楽しい演武をお届けします会場の皆さんもアスカのもとによっちゃわれそれではリゾン鳴子会飛鳥の皆さんお願いします 皆さんこんにちはリゾン鳴子ガイアスカでございます、えー、楽しみにしてました、えー、3年ぶりの雑賀祭、えー、気がつけば最終日ということでねあっという間だったんですけどもあ、そうそう、えー、と今年もファイナルステージに残していただきましたありがとうございます<笑>、えー、審査前ラストの演像になりますので、えー、一生懸命演武させていただきます熱いご洗脳の よろしくお願いい明日香2020 どうだ やっとまれやっとまれ 「あつくあつかまわしい」「燃えろ燃えろさむしろあさびあ熱くあつくあつくゴー!」 平川に礼ありがとうございましたはいどうもありがとうございました